を変え始めて2週間ぐらい経ったんですけど汚い感じになってるので水槽をディスプレイし直したいと思います汚くてごめんねそうここは場所も狭いのであの食べ残しの餌を取る作業だったりとかあとやりにくいのでそういったところも改善できるように部屋全体の模様替えをしたいと思います 我が家の間取りとしてはこっちがリビングでこっちの部屋がダイニングキッチンになってて、まあ、ここの隅っこにポポのクレートとその上に隅がいてイモリは端っこの棚にあるところにいます今こんな感じでリビングの方に持ってきましたポポどうですか 2代目なんですけど、いつも1代目も2代目もここで生活してたんで、住みもまたこの位置にしようかな。うわっ、重い。めちゃんごめんや。重すぎかな。大丈夫かな。あのポポのプレートの<笑>真ん中がちょっと重みでへこんじゃってるんで、ちょっとこれが心配だから。 上に板かなんか乗せてもうちょっと重さを分散できるようにした方がいいかなよっしゃじゃあ板を倉庫にあるかなちょっと倉庫からあるか見てきます今倉庫に何かないかなと思って見に行ったらこの板が余っててそれがあったのでこれを使っていきたいと思いますコップはね黒いものとかがあんまり好きじゃないんですいつもないものが来ると部屋の隅っこに逃げちゃって今も 尻尾丸めて、<笑>端っこに来ちゃってます。ポポ、大丈夫だよ。もうないよ。おいで。怖がりなポポさんです。水槽がここに来ました。ちょっとこんな感じ。今、動かしたばっかなんで、子供たちが拾ってきてくれた水草も枯れたやつが、もうぐちゃぐちゃに浮遊しちゃってたりとか、ホテ層も枯れて。 はい今水槽洗ってきて何も空っぽの状態になってますあイモちゃん逃げてるイモちゃんが一匹逃げてましたよいしょ イモリは脱出するのが得意ってネットで調べたら出てたんですけど我が家もこれ蓋してるんですけど2回逃げてっていうとその時はここが何にもなかったんですよねで今はネッとしててでこのネットめちゃくちゃおすすめなんですけどまた概要欄にあの詳しい説明とか書いておくので。 イモリの脱走で困っている方はよかったら参考にしてください。じゃあレイアウトしていきたいと思います。水草を最初に設置した方がいいかも。この赤玉洗った赤玉土のにまずはこのラージパールグラス。ここに最初にやろうかな。よいし出すか。これ結構むずい。でイモリを育てるのがほぼ初めてなので。 あのもしこんなふうにするといいよとかアドバイスあれば教えてもらえると嬉しいですじゃあ次はこの植物エエリエオプシス<笑>もう名前がおしゃれすぎて読 み, 読みにくいんですけどやっぱ掃除とかもしやすい方が絶対いいと思うので余ったやつをポポ気になるなここも映るといいんだけどねきたきた。 <笑>ポポが食べる草じゃないぞこれは気になるね<笑>、うん、こんな感じで入れたいと思いますこんだけでもなんかいい感じでこのポンプもここに置いてと植木鉢で隠れるようにしたらありげなくていいかも 今ちょうど根っこが生えてきたやつがあるのでこれも一緒に植えたいと思いますなんか他の観葉植物で陸地のところに何か植えたいなーって探してたんですけどやっぱ根腐れしたりとかっていう問題があって難しいなって思ってたんですけどポトスなら水の中に入れてるだけでもこんな成長するんでめちゃめちゃぴったりやんここ一番最初に植えたものと同じ。 やつですこんな感じで植物をセッティングし終わったのでここにバクテリア入りの土を入れていきたいと思いますじゃあバクテリア入りの砂お掃除頻度がどんだけなくなるかすごく期待してるんですけどでもめちゃめちゃなんかいい感じ私の中でそうあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ こんな感じです上から見るとじゃじゃんこんな感じでここの場所がこれからは陸地になって あのイモちゃんたちが体を休めたりとか水から出たい時に使うエリアでこの流木はちょっとここがじゃ真っ黒で見にくいけどここにちょっとへこみがあるのでここを下向きにしておいたらシェルターにもなるといいかなと思うんですけどめちゃいいやん。 めめちゃめちゃゃいいやんめちゃくちゃ自己満やけどはいじゃあ一通り今レイアウトしてみましたじゃあまた用水から水を汲んでいきたいと思います今日は雨が降ってるんで傘さしていっていきたいと思いますはいじゃあちょっと今用水で水汲んできて息切れてじゃあここに水をゆっくり入れていくとこぼれるかなちょっとやってき水入れていきますポンプに上手に当てて。 はい、二回目、用水から水汲んできました。よいしょ、入れます。はい、三回目汲んできました。よいしょお陸地になると、あれ、思ってたところが。<笑>陸にならないんだ。でこれは下の砂を。載せてないから、載せ、下、下を底上げすれば。 あ使っちゃうね<笑>流木の陸だけでは少ないかな陸地部分がどうなんだろう経験値がないんでちょっとわかんないこの流木が微妙に浮くね<笑>石をちょっと置いて植木鉢の底上げとあでも石で上げるとこの植木鉢の下にイモリが挟まって危ないとこあるかもしれんね 赤土玉をもうちょっと上に出すとかここに石を乗せるか赤土玉のはい、石取ってきました2個大きいやつはこの鉢の上に置いて体を休める陸地で休めるところにで、もう1個の石はここにちょっと当てて 木を固定したいいと思いますまだちょっと濁ってるんですけどここにイモリを入れていきたいと思いますで私も今回あの掃除しやすいようにお皿に水草を入れてみたりとか工夫してみたのでまた今後様子を見てシェアできるところがあればシェアさせていただきたいと思います1匹入れますどうだが<笑>が一番色が薄くって 背中の黒さがあんまりなくて分かりやすい特徴がある大丈夫かななんかテンパってない<笑>別世界に連れてこられちゃったな大丈夫かな<笑>少しずつ慣れてもらえたらないいかなかわいいやっぱりじゃあ2匹目と入れていきますよいしょごめんね 泳、はいはいはい、泳いいっ た, 泳いでったなんかイモリの産卵期は春らしいんですけど結構うちの子お腹大きい子とかいて卵を産むのかなってちょっと期待してるんですけどもし産んでなかったら産む前にこうやって環境を整えてあげたいって思ってたんで。 産んでくれると嬉しいなよいしょ<笑>ちょっと土が黒いしまだ水が濁ってるので見にくいんですけどそれぞれ今散策してくれてますね水もだいぶクリアになってきて今下のところに3匹いますねかわいい。 で、上にね一匹、ここからだといないね流木の上にも体を休めてる子が一匹います最後の一匹はここだね、流木のちょっと暗くて見にくいけど、うん、流木のところにいます また子供たちが帰ってきて、このディスプレイどんな感じで反応してくれるか楽しみです。で、うちは今えっとこれ、今スマホのスマホを水槽の上に置いて電気をつけてるんですけど、前よりは自然光も入るので、植物が元気に育ってくれたらなと思うんですけど。 これでもまだ植物とかがいい感じじゃなかったら植物が元気に育つっていうライトもあるみたいなのでそれで様子を見ていきたいと思いますあと流木を置くと脱皮する時に皮が自分たちで剥く時に剥きにくいみたいなんですけど流木だったり石とかにこすりつけて取るそうなのでちょっと硬めの素材のものを一緒に入れるといい言ってました で、スプレーどうすかで、スプレーってあれやんお、わーどうえ、絶対え、めっちゃいいめっちゃいいすか嬉しいえ、こういうところにさ、登るところたそうそうしかもめっちゃ水がきれいになるね、きれいになったねこれポポだねうん、ポ, ポポ暇そうにしてるねここ